私は2018年1月15日に突然声が出なくなりました。診断名は左整体麻痺でした。私の個人情報が皆様のお役に立つことができましたら幸いです。もしも皆様が急に声が出なくなった場合は、耳鼻咽喉科を受診してください。 全ての病気が整体麻痺とは限りません。病気はたくさんあります。その中の一つの病気です。では、公開いたします。私の左の首には傷があります。私は一型向上軟骨形成術という手術を受けました。私の左整体は一生動きません。 この画像は私の声帯です。真ん中に穴が開いているのがわかると思います。私の左側の声帯は麻痺を起こしてしまい、動かなくなりました。左側の声帯が動かなくなってしまったため、完全に声帯が閉じなくなってしまいました。 右側の声帯は動いていますが、左側の声帯は動いていません。左側の声帯が動かなくなったため、私は声帯が完全に閉じるように、シリコンを入れて真ん中で固定をする手術を受けました。お花は生えていません。私が真面目な話をしているのにもかかわらず、 モカがお邪魔しましまた私の汚い画像を見せるなよと言ってるのかもしれませんね。モカくんお座りですか本当はそうではなくて守ってくれてるみたいですね。私が 左生体麻痺にならなかったら、YouTube はしていないと思います。私が病気になってから、新しいお友達が増えました。私を支えていただいた皆様、私を応援していただいている皆様に感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。世界中の国の平和と 世界中の国の皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。カナでした。